I'm going to push the game. I'm going to push h e g a r e I'm o n g u s h the a m e I'm going to d u s h the g a m I'm g h i n g o push the g a I'm g o i n to h the g m I'm g o i o p the g I'm g o o h the g 民主典の話をいいたします実はご父様と同じ理由通りにカロッパのイラストをもて2016年のトルコクーデタ民主件についての例えの話をした法兵のカロッパファンも いらっしゃいましたので、5年くらい前に、このアニメが大好きなようになりました。まあ、確か、このイラストって、あんまり、トロコ、こ出た、いいィジ元に、関係ないと思っている日本人のあるパンファンも、結構いらっしゃいましたが、 あのパンでは、ここにキャラクターの効果可愛いかけるかと思いますので、もちろん、あのパンの方が、一緒で、一番好きなアニメでございます。もちろん、星キャラクターは、西耳ほどの、 そして、大野屋さんでございます。また、私の限界でございますが、西住美男殿の場合は、本当に作法についての言うぜかける他に、攻撃を受けそうになるときには、対比力が、効果的などではないか、という彼女の魅力があります。<笑>一方、 このおやさんが大好きな理由はそもそもメガネッスメすのアニメカールに興味があるし私よりも考え方が面白いではないかという点があるのでございます いますか。絶対に素晴らしいところがいっぱいありますよ例えば観光地でも東京都もと突破感高いわけじゃないしここに健康な料理が衣装だよりは新鮮な限りだということですので、ね、いばらくでね 私たちにとって、本当に幸せなように思います。ですので、日本向けの印象ーと ー, ーの場合は、バラ城県の魅力についてのお話にもいたします。ああそれでは、ーバー城県が一番好きな都道府県ですという印パトカーを、 いつかプロデュースさせていただきたと思いますはい以上アニメカルツアドパンザーが大好きな理由でございました皆様はいかが思われますかもしよろしければコメント欄で感想などお教えいただきましたら これでしょうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ご視聴誠にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。失礼いたします。